です、えー、新セミナーできました。私が担当する独立会議のセミナーです。えっとコロナになって3年経ちましたよね。それでやっぱり理学療法士の人とか、まあ、いろいろ重症者の方とかやっぱ独立会議をするのはハードル高くなったと思ってると思うんですね。感染するからやっぱり。やっぱそれでやっぱり感染覚悟でやっぱりチラシを巻いてっていうところが 0−1 でできるかどうかっていうところが。 やっぱりです、ね、もうめっちゃハードル高くなっててコロナ前と比べて企業のハードル高くなってるんじゃないのかなってことをずっと言われ続けてきたわけなんですよ。でそれがね解決しましたもうなくなりました。で私たちが研究したことは何なのかって言ったらいかにこうコロナに感染する業態ですね私たちって言ったら、まあ、いわゆるこうフェイス・トーフェイスで人の体に直で密接にね直であの関わってやっていくわけですから。 まあ、もう今コロナに感染することをあんまり考えてない人も多いかもしれないですけど実際後遺症残ってる人はすごいから20代の人とかでもねだからやっぱり あ, のあとやっぱマーケットの状態を見てもねやっぱりこうクリニックだったりだとか老犬とかねデイサービスとかっていろんなところがやっぱりですけれどもあのもう倒産しまくってるんですよね高齢者の人が利用控えが増えてるから。 なんかその治療院とか整骨院とか整体院とかねそういうものの業態が儲からないんじゃないのかっていうのが結構言われ続けてきたわけなんですけどそういうふうな悩みを全て私たち壊すことができましただからこれね20代とかね30代とかであまり理学療法士の人収入が多くない方であったとしても、まあ、やっぱりこ う,、ね、もうめちゃくちゃ安い金額でやっぱ月者100万ですよねビッチの収入って大体20万ぐらいですから100万とか、ね、達成できる仕組みを作れましたしかもコロナに感染せずですね これも日本初なんです。で、それはやっぱりセミナーで私、私講師として登壇させてもらうから、それでね、お伝えさせてもらう会を作りましたので、まあ、これ、株式会社、弊社の設立以来ですね、本当に初めてのセミナーをやりますので、ぜひね、だから、独立開業するのに一歩ね、こうコロナもあるし、まあ、なんか世の中的になんかもうそんなね、開業するのとかが良くないでしょみたいな感じで思ってる方がいらっしゃれば、ぜひ一回来てほしいと思ってるんですね、これ無料なんで。はい で私が講師として直接登壇させてもらいます。で、まあ、100万は確実に行けるという形の内容になってます。月収100万ね。月収100万やりながら、やっぱり大事なことは何なのかって言ったら、PT さんとかね、えーまあ、ドクターの方とか、いろんな方がですね、次の道ですよね。売り上げを上げた後に、治療家なんやから、理学療法士なんやから、やっぱこういう風に治療家として患者さんに向き合っていって、やりたい治療技術をやっていって、いや患者さんにやってあげたいこと、本当に全部できるっていう風な、そういうですね、 あのセラピストになんでなりたいんですかって言われたらやっぱ患者さんが治せなくて皆さん申し訳なかったと思うんですよね。でそれはやっぱりこう病院の中に行ったら主義とかテクニックが制限されるから自分で生態院とか治療をやろうっていう風にやられる方多いと思うんですよ。でそれでやっぱり生態院やって売り上げ出たけど次は忙しすぎて売り 上, 上げ上げることばっかり考えすぎてなんかこうね本当にセラピストとしてやってあげた治療って何なんかなっていう風に迷う人もいるんです。でそういう人のためにやっぱり大事なことはやっぱり道だと思うんですよ。道 どういう道を歩んでいけば、独立開業したらもう指標がないから、やっぱりこう、歩んでいく道がね、何がいいのかって自分で決めるしかない。あの、引かれたレールがない。でも病院とか組織で働いてたら、引かれたレールがあるからね。部長になって、なんか本部長になってとかね、まあまあ、主任になったりとかね、もうどの子の階段あるけど、そういうものないからね、独立したらね。やっぱり あのー、独立開業したらすごいいいんですよ。でコロナの時代に独立開業することを家族とか奥さんとか子供から絶対反対されずにしかも す, すごく少ない資金でですねできてでなおかつ、えー、売り上げもしっかり上がってやりたい状況でもできて本当に幸せに満ちるセラピストとしての人生を歩めるための分岐点にあるのがこのセミナーなんであの日程言うんでメモしてほしいですね1月のね7日と14年明けね。 やっていくんでぜひ来てくださいで。そこで私が直接教えますから、Zoom、まあまあ、で開催するけど、ぜひ藤井がね、どういう形でこの治療院業界にまた新しい開発をと か, かしてるのかって、一番最初にぜひこのあなたに体験してほしいなと思ってます。ぜ、は、ひ、い、来てほしいですね。これから週末開業とかね、まだまだ残り2日ほど遠いから、今ね、ちょっと知識とか情報収集してるだけです。で も, でも結構ですから、もう勝てる方法、最新のノウハウできたんで、ぜひ聞きに来てほしいなと思ってます。 えー、とじゃあ下にリンク貼っとくんでぜひ無料なんでねぜひ来てみてください3日間で締め切ります以上です